¡Míndose! ¡Macenco! Ahora sí, vamos a olvidar nuestro mal hecho poder. Espérate, a ver si、sí、me puedo a e s c a n s a r ¡Hola gamers! Y bienvenidos a un nuevo video en el canal. それぞれの思惑を胸に、時は過ぎていき、地球は運命の5月26日を迎えた。よし、行ってくっか。約束してけれ、ご飯ちゃん、戦わせねえって。じゃあ、行ってくる。オス来たかいよいよだな。あれベジータは 精神と時の部屋で修行やってたんだよな奴なら一足先に行ったセルは道の気もせずリンゴの中央に立っておりますおおミスターサタンがやってきました聞けセルとやら俺にはとっくにバレてるんだぞなんだあのゴミは ベジータめやはりしょうこりもなくやってきたか<笑>やっと来たようだな孫悟空待っていたぞ集った最強戦士たちセルゲームの幕開け お揃いでようこそ。ドイツからでもいい。さっさと出ろ。当然、格闘技世界チャンピオンの俺だ。さあいよいよ地球の運命をかけた戦い、セルゲームが今、始まりましたビャウリャドハうるさい。 <笑>リング外に落ちてしまったさあ早くセルゲームを始めるぞどいつからやるんだじゃオラからやらしてもらおうかなほ一番の楽しみは最後にとっておきたかったのだがな。 やるじゃないか、本当にここまで楽しめるとは正直思わなかったぞどうした私はもっともっと楽しみたいんだめった降参だおめえの強さよーくわかったほら、もうやめとくな、な何こ、降参 な、何を考えているんだあいつは孫悟空その言葉の意味することがわかるかセルゲームで戦う者がいなくなればオラが指名してもいいか貴様本当に降参する気か今度の試合で多分セルゲームは終わるそいつが負ければもうおめえに勝てるやつはいねえからだいいだろう では聞くかその存在するはずもないものの名前を次にセルと戦うやつは Es el, es el que tiene más oportunidad e s de todos ellos de luchar contra c e r Así que. Bueno, estas manos no tienen que estar de b i r u c h o Vamos a hablar con Gohan. A ver. ¡Utosa! Ome no te van d a zo! Gohan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? é q q u é ¿Qué? ¿Qué? ¿¿ ¿Qué? ¿ ¿Qué? ¿ ¿Qué? ¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿¿¿ ¿Qué? ¿¿¿¿¿¿¿ ¿Qué? ¿¿ いるなごはんボぼ僕がセルト無茶を言うな戦えるわけないだろう相手は貴様でもかなわなかったセルだぞごはんはオラたちの思ってる以上に信じらんねえような力を持ってる精神と時の部屋の修行で眠っていた力が解放され始めたんだ本人に聞いてみてやろうか さっきの父さんとセルとの戦い、すごすぎてついていけねえと思ったかお、思わなかった。だって、二人とも思いっきり戦ってなかったんでしょセルは知らんが、父さんは思いっきりやってたさ。だが、おめえにゃ手を抜いてるように感じたんだろそ、そうなのかごはん。 <笑>あれごはん平和ない世の中取り消してやるんだ学者さんになりてんだろわ分かりましたやってみます僕はがセールと戦う ゴン…貴様が相手とはなはぁああれがごはンかあのおとなしいごはンかああの柿どうやってあれほどの巨大な戦闘力を 孫悟空の言ったこともまんざらはったりばかりではなかったらしいだがこの私に勝てるというのはいささか言い過ぎだったようだなううううすぐに殺してやる僕が相手だピッタッフッティッフッティッフテイ なるほど。 本ボではなないようだなまだまやたたか い, い, い, いたくないのにまさかこの私に勝つつもりか よし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 少しは本気を出しているかこいをは驚いたのことをたのほかタ言うとあないかたたたたたたたたたたたたたたたたたたた ボボは本当は戦いたくないんだ殺したくないんだよたとえお前みたいにひどいやつでも<笑>何を言い出すかと思えば貴様にはこの私を殺すことはできん僕は昔から怒りでカッとなると。 とんでもない力でめちゃくちゃな戦いを始めてしまうらしいんだ。だから、きっとお父さんは、そいつを計算してセルを倒せるのは僕だけだって言ったんだ。そんな話を聞いて、おじけづくとでも思ったのか。それどころか、私はどうしても貴様を怒らせたくなった。うん<笑> 聖子なりますよね。と。さあ、どうしたら痛いだろう。お前嫌だろう。このまま死ぬの。そう、俺はご飯に加勢するぞ。待てピッコロご飯が怒るのを待つんだ。セルを倒すには怒りで真の力を解放した。ご飯に期待するしかねえんだ。 ソン貴様は間違っているご飯は貴様のように戦いは好きじゃないんだ今ご飯が何を思っているかわかるか怒りなんかじゃないなぜお父さんは僕が死にそうなのに助けてくれないんだろうと忘れんな実力はナンバーワンになってもあいつはまだ子供だ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 何でもするさ貴様が怒って真の力と野郎を発揮するならなんお前たちを巻き込んですまな い, まない俺はセルと共に自爆す る, い く, す る, い, くするいくら貴様でもこれだけ密着していれば粉々になるダ<笑>ーン なぜだなぜ爆発しないじ、16号、自爆はできない。カプセルコーポレーションでお前を修理してたとき、は、博士が、お前の体にとんでもねえ爆弾が隠されてるのを発見してさ、ぶ、ぶっそうだったんで、と、取り除いたって言ってた。 <笑>残念だったな、十六号、うん。今度は貴様たちの番だ。 あ, あ、行け、セルジュニアたちよ孫悟空たちを痛めつけてやれけ気をつけろ恐ろしく強えぞこっつらもたもたしてっとやべぞく Bueno, nos toca ir a luchar, así que vamos. ¡Yarushka n e i d f o r a r i m i m o p e y a t e e a y a t e y o no le voy a tener p i e v a r d y o me voy a transformar a mi、c、máximo poder! ¡Yo no le v o t a r e キューッ 言っクリリン<笑><う><笑><よ><笑> ¡No me e s t a d o g a n d o hoy aquí! ¡Lo vamos a rematar a todos! s ¡Ah, <tose> g a r i c ó ¡Izzo! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! ¡Chill! l c l l ¡Chill! l c h i l i l l c Ni siquiera la luna de la Tierra, la luna de Júpiter lo manda. Pues que el poder del Super Saiyan Blue es brutal. ¡Nas, Mi... sumane! ¡Conta haz ya, Nakata! Ya, ya me te. やめてくれって言ってるだろうようしセルジュニアたち、お遊びはそこまでだやれ殺してしまえみみんな殺されてしまう本当に僕にすごい力が隠されているのならその力を出したいだけどどう怒ったらその力が出せるのかわからないんだ ああ、ど、どう、なってるんだ。さ、さすがにこれはや、やばい。い、今のうちに引き上げよう。ま、待て。ひ<笑>、引き上げる前に、お、俺をあの子供のところに持って行ってくれ。た、頼む。 球のためだじょ、冗談じゃないあ。あの子供のすぐそばにはセルがいるんだぞ。お前も少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。ミ, ミスターサタンは 人間のチャンピオンなんだ お, お前たち化け物どもの戦いには、うん、もう付き合えん<笑><笑>よしやってやるミスター・サタンやめた方がいい殺されますぞやかましい<笑>名前も知らない奴らが戦っているんだチャンピオンがこのまま逃げたんじゃ、いい笑い者だぜ ああすまんややっぱりちょっと怖い近くまで行ったら放り投げてくれればいいあそそう クソあっあじ16号あそ孫悟飯正しいことのためにた戦うことは罪ではないす精神を怒りのまま。 自由に解放してやる気持ちはわかるが、もう我慢することはない。お、俺の好きだった、自然や動物たちを、ま、守ってやってくれ。頼んだぞ。余計なお世話だ。出来そうないね った覚醒の孫悟飯放て親子カメハメハ。